はいどうも、風神ジャパンゆ o です。本日も元気動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回撮っていく動画はですね、モーニング娘。ワンシックスの剥き出しで向き合って、こちらの初見リアクションをやっていきたいと思います。はい、ということでこちらもですね、いただいたコメントで、ぜひともこの剥き出しで向き合って、 ムキムキするんですかねムムキキを見てくださいとということで、えー、コメントがね、えー、いくつもあったのでそれならばね、えー、動画にいたしましょうということで、えー、ただいま撮っておりますというわけで早速ですが MV の方に移りたいと思いますそれでは早速いってみようレッツゴ なんかめっちゃかっこい い, いかっこいいのやばいこのエメロ好きうわーかっこよっ か, かっこいいよ。 うわかっこいいえ、ってかて、パルセっと交互にやめっちゃむずくないですかうわマニアかっこよ You're day in town. めっちゃいいと思う MV がめっちゃアートこシンプルなんだけど良さを引き出させますねば、まあちゃんこうしてるのかっこいいで、ね どうぞ。<音楽> ああすげえはいということでご覧いただきましたモーニング娘。16むき出しで向き合っていかがだったでしょうかいやーめっちゃすごいあの MV のね背景とかは結構アーティスティックな感じででも割とねシンプルな感じなんですよねただそれがこの曲のかっこよさそしてメンバーのこの魅力を あえて、ね、このシンプルな背景にすることで引き立たせてるような感じがしましたねでもうね始まりから分かるこれかっこいい曲だなと、はい、もう A メロからね私好みな感じでいやホンこのなんだろうサビのとことかもあのすごいファルセットと地声をこの交互に素早く切り替えてこの「むき出しでむき出しで」しでっていうところって超ムズいんですよねこれしかも踊りながら「 結構な声量でね、発声するの。本当ね、モーニング娘。すごいっすね、これ。これライブでやるんですかやばいっすね。え、しかも、あの、MV もね、僕のね、推しのマリアンがね、半端ないかっこいいし、マリアンの元のね、美人さんもありまして、こういうクールなね、やつやるとき、本当にね、かっこいいクールビューティーになりますよね。大人っぽいというか、この時で何歳なのかな でも結構若いですよねまだだって10代のね頃ですよねそれでねあのかっこよさ大人っぽさを引き出せるマリアンのこのポテンシャルの高さすげえなって思いますしあとね僕思うんですけれどもこの曲に関してまー、あ、ちゃんの声めちゃめちゃ合ってるなと思いましたはいであの僕ね前にね動画で言ったこともあるんですけれどもまー、あ、ちゃんの声ってあの金属音とハスキー音の なんか中間のいいとこ取りみたいな声って言って僕言ってるんですよねでこの曲のね雰囲気にこのまーちゃんの声がねマジでめちゃくちゃ合うんですよでこのまーちゃんのパートのところとかにね、あのー、よくまた聞いていただきたいなと思いますしめちゃくちゃねこの人生の感じとかにもすごい合うというかねいやものすごいいい武器持ってますよねまー、あ、ちゃんこれレコーディングの映像感もあるから ぜひ見てみたいなちょっとあとでなんか動画当たってみようかなと思って思僕この曲めっちゃ好きですわ<笑>教えてくださってありがとうございましたスピンのでで勝負できるはいというわけでここまで動画を見てくださった皆さんありがとうございましたえただいまですね「えー、モーニング娘。」ファンが選んだ本気ベスト10こちらの企画をですね僕のチャンネルで進行しております 結果発表は12月になるんですけれどもそれまでのこの11月いっぱいですねこれを募集期間として対象のこちらの動画必ずこの動画のコメント欄の方にファンの皆さんのモーニング娘。好きな楽曲これ全楽曲の中から好きなだけあげてください 好きな曲を好きなだけそして何度でもコメントしていただいて構いませんぜひね多くの方の意見が集まれば集まるほどより充実したラインナップでランキングが作れるなと思っておりますのでまだねこの企画を知らない方こういった方にですねぜひともこの企画シェアしてくださいはい共有してもらってさらにね多くの意見が集まればこの企画も大成功できるかなと考えておりますので多くの方のご参加そしてご協力をよろしくお願いしますはいというわけで最後になりましたが 動画がいいねと思った方むき出しで向き合ってテクニック半端ないモーニングロープのポテンシャルヤいねと思った方チャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますそしてコメントの方もですねどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いしますそしてその際にですね、えー、通知ボタンこちらのね動画の下のベルのマークのボタンをですね、えー、設定をオンにしといていただければ私は嬉しいです はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう !See you next time! バイバイ